皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月3日、お着替えリポちゃんのゴールデンウィークスペシャル3日目は、ポップスターセットでした。いわゆるアイドルっぽい衣装ですね。リボンについている耳飾り的なやつが、すごく犬耳っぽいと右上で話題でした。アストルティアクイーン総選挙の大予選会が終わり、今はナイト総選挙の大予選会が行われています。 出場メンバーを見る限り、やはりプクリポたちが強そうな印象を受けます。特に、まだ声がついていないプクリポが予選を突破しそうな気がします。声がついていないという意味では、トーマ王子あたりも応援したいところですが、多分、トーマ王子の出番はもうなさそうなのがアレですね。そんな感じで、今週はバトエンをたくさんやっていますが、残すはバトエンランチャー信頼のみとなりました。 これを交換すれば、バトエン関連アイテムコンプリートですが、あと5000ポイント近く必要なので、割と大変です。今回みたいに4位だと100ポイントしかもらえませんからね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。